自分たちがやっているからそう思うんでしょうね。どうも、政治いろいろの学部です。ここ最近の日本の新型コロナ感染者数は3桁台になり、10月10日の新規感染者数は553人になり、東京では60人と、今年に入って最も少ない人数になりました。 また、重症者数も18人減って483人と確実に減少しています。この日本の感染者数について、お隣韓国が何やらイチャモンをつけているようですね。ザクザクからの記事を引用します。韓国がまた日本に難癖をつけている。新型コロナウイルスの新規感染者数が激減したことについて、 日本の当局が不正に数値を操作しているかのように指摘する声が相次いだ。ムン・ジェイン大統領が自我自賛した軽貿易でも感染者が抑えられない不満を日本にぶつけるしかないのか。韓国の左派論客として知られるキム・オジュン氏はラジオ番組で日本の感染状況について1ヶ月で感染者が10分の1になるなんてことはない。 そんなやり方があれば世界はとっくにコロナを撃退している。政府が詐欺行為を働いてはいけない。などと発言。自民党が衆院選を前に PCR 検査数を減らすことで感染者数を抑制しているという持論を展開したという。7日の産経新聞が報じた。大手メディアでも中央日報が検査者の減少による作死効果ではという指摘もあると報じた。 日本の感染源を素直に受け入れられらないようだ日本では8月に全国の新規感染者が1日2万5000人を超えた日もあったが、最近は1000人を下回る日もある。韓国では日本の PCR 検査数が減っていると指摘するが、東京都が公表するデータを見れば、検査の陽性率も大きく低下している。発熱等相談数も 8月には4000件を超える日もあったが、最近は数百件。乗車者数も減少している。なぜ減ったかはよくわからない面もあるが、感染状況の改善を疑う余地はない。一方の韓国は、ワクチン接種が進んでいるにもかかわらず、新規感染者数は2000人規模で高止まりしており、軽防疫は見る影もない。ジャーナリストの室谷克美氏は、 彼らにとっては全てが日本との戦争であり、韓国で感染者数が減らないのに日本が減少するわけがないと考える。データによる論理展開など韓国には関係のない話で、反日の感情が優先される。そもそも韓国から発表されるデータこそ誰も信用していないと指摘した。とのことで、 文大統領ご自慢の軽貿易でも感染者が抑えられない状況に、日本が1ヶ月で感染者が10分の1になるなんておかしい。政府が詐欺行為を働いてはいけないと。衆議院選挙を前に自民党が PCR 検査数を減らして感染者数を抑制しているという持論を展開されたとのことですが、この左派論客として知られているオジュン氏という方は、 一体何を言っているんでしょうかね確かに、ここ最近の PCR 検査数は減ってきていると思います。厚生労働省が公開している新型コロナに関するオープンデータによると、10月7日の PCR 検査数は 36,646 件となっており、一番 PCR 検査数が多かった8月27日の27万 3,772 件から比べると、 約 87% も少なくなくっていますまあ、10月7日の検査数は、民間検査会社分が含まれていないので、もう少し増えるとは思いますが、それでも十分少ないと思います。もし仮にこのサハ論閣が言う通り、検査数を不当に絞り込んで、新規陽性判定者を少なくするように工作したとしても、重症者数や病床使用率の急低下は、 説明することができません。そもそも日本政府が各自治体に対して検察数を減らすよう指示したり、もしくは各自治体からの報告を日本政府が不正操作することに何のメリットがあるというのでしょうか。韓国では騙すより騙される方が悪いと言われています。過去の実績を調べてみると、ジーソミア関連では、ジーソミア破棄は アメリカも理解していると発言し、アメリカは政府はそんな話は一切していないと速攻でバレ、そのジーソミア破棄回避に日本政府から謝罪を受けていると主張するも、日本政府からそのような事実はないと瞬殺され、新型コロナ関連では、UAE に自慢の新型コロナウイルス検査キットを輸出したと言いつつ、実際には検体輸送容器だったというオチであったり、 アメリカ FDA が自慢の新型コロナ検査キットを事前承認を取得したと発表するも事前承認って何ってレベルで承認も何も受けていなかったり、文大統領がモデルナ社 CEO と会談してワクチンを確保し、第2四半期に供給されると大統領府が大々的に発表するも大統領府の願望であったり、サムスンがファイザーの mRNA ワクチンを 委託製造され、韓国にも大量供給されると報道されるも、サムスン側がそのような事実はないと否定し、文大統領の訪米で総統領のワクチンを確保すると大統領府が報道するも、韓国軍向けのワクチンだけだったというオチであったり、まあ他にもたくさんあるのですが、毎挙にいとまがないのであえてこの辺でやめておきますが、これだけ嘘報道、願望報道が多いと、 室谷克美氏の言う通り、そもそも韓国から発表されるデータこそ誰も信用していないというのが前提にあり、また韓国は異常なまでに自尊心が高い国ですので、隠したと見ている日本が我々韓国よりも新規感染者数を抑え込むことなどできるわけがないと思っているんでしょうね。だからサハ論核が政府が詐欺行為を働いてはいけないと言い切っているんでしょう。 ちなみに、これは私の体験談なのですが、10月初めに身近な人がコロナに感染し、濃厚接触者の疑いありとのことで PCR 検査を受けました。結果は陰性だったわけなのですが、日本では感染者が出た場合、濃厚接触の疑いのある人に対しては、しっかりと PCR 検査をしていると私は思っています。なので PCR 検査数が減ってきているのは、感染者数が減少し、 それに関連して濃厚接触の疑いのある人に対して PCR 検査をする件数が減少しているからだと思います。先にも言いましたが、このような検査データに対して不正操作をしたとしても、もしバレた時の社会的信用の低下のことを考えるとメリットなんて全くありません。韓国は論理的データよりも反日感情が最優先されるってことなので、そっと無視しておきましょう。 さて、日本においては新規感染者数が減少し、緊急事態宣言やまん延防止対象地域もない状況になりましたが、コロナはなくなっておりません。ソーシャルディスタンスやマスクの着用、手洗い、うがいの励行など、今まで取り組んできた感染予防対策をしっかりと継続し、第6波に備える必要があると思います。その感染予防対策の中で、